はいえー、転写バゲスト踊り舞台、えー、2曲目になります、えー、2曲目なんですが、えー、今回、えー、こちらの7名 の, あのメンバーが舞台に立っております、えー、こちらはですね、えー、私が昨年、えー、結成しましたチーム小山というメンバーで、えー、活動しております、えー、てあの通常の転写バゲスト踊り舞台の活動と、えー、別に活動しております、えーまあ、踊りの技術質向上そしてエーアリ養や盛りやりを大切、えー、に本日を結成させていただきました 上は6年生から下は小2年生までございます。で本日ですね、このチーム小山なんですけども、2名のメンバーですね、今日このチーム小山で提携します。手上げくれず、はい。はい、2年生、4年生。すすではですね、本日、2曲目に演舞する曲なんですが、こちら、青森県の寝蓋予定のですね、総踊り曲になります。 ザベスティバイという曲を演奏、えー、させていただきます。あのぜひあのー、大きな手拍子ほどよろしくお願いいたします。それではお出させていただきます。じゃあり子、気をつけ。会場の皆様にね。 Yeah.